さて、次にお見せする、えー、アルゴリズムは、えー、挿入ート、インサーション相当なんですけども、うん、これは実は皆さんが多分思いつく中で比較的簡単でなんで、これを順番に並べるんですから、こ順番に端から取って25だよねとか、で、次は1だけど、14の方が小さいんで、こう、次は34は30だとか、こう、全部正しい場所に入れていけば、最後は並び終わりますよね、こうやって。 ただ問題は、コンピュータの上で配列を使ったときに、2、え、つ、ー、配列を使うっていうのはあんまり嬉しくないわけです。1個で済むなら済ませたい、えー。そこでですね、えー、さっきの、えー、選択相当 と, と同じように、1個の配列だけを使って、どこまでは終わりましたよっていう印をここに持ってます。これを使ってですね、まず、 1個目は1個の要素はこれを並び終わってるんですから、これで OK な。さて、えー、次に、1回これをちょっとず取ります。1個だけ変数に取ればいい。それで、えー、この中で、えー、この、えー、終わった列の中の正しい位置に入れる。今は19より25が大きいとで、これ入れればいいですね。と、次は今度はこの30を1回解けて、 正しい位置に入れようとするんですけども、これも一番大きいから、まあ、この場所ですね。次はこれを1個ずらして、12を取り除けて、正しい位置に入れるんですけども、12は一番小さすから順番にこうずらしていって、ずらしていって、最初に入れる。で、36は一番大きいですから、この場所。 こういうふうに、えー、正しい場所に入れて、こっち側全部整列が終わってるという状態にしながら、えー、次々にやるんです。次は26ですけども、26は、えー、真ん中辺の値ですよね。だから、これをずらすときに、36をずらし、34をずらし、どこまでずらすかというと、26よりも大きい数は次々にずらしていって、えー、25という26よりも小さい値ができたら、そこで止めてここに入れるわけ で24も同様です二24も1回で置けてで、24よりも大きい値であれば次々にずらしていって、ずらしていって、19はもう24よりも小さいですから、じゃあこの場所に入れる。37は一番大きいからからね。次は35は、34よりも大きい数はずらしていって、大きくなくなったらここに入れる。 最後に27も、えー、これ順番ずらしていって、ずらしていって、26は27小さいからここに入れる、えー。こういうふうに、えー、ずらしていって正しい場所にインサートする、挿入することから挿入ソートというふうに呼ぶわけです。次は挿入ソート。インサーションソート、A、配列 A を挿入する、ですよ。 で、i を1から a.lengths-1 まで変化させながら繰り返し、今度は1からですね。0番は1個だからもう並んでるということでいいわけです。1から初めて繰り返します。で、その i 番を1回 x という変数に取り出します。それから、k はですね、a の i 番目から、えー、先頭までの範囲で、配列 a の、えー I 番目から先頭までの範囲で、例えば、4、5、9で。で、今この7とかを入れようと思ったらば、7よりも大きい数は全部前の方へ戻して出してきます。だから、これを順番にこう後ろに詰めていって、ここが空いたら空いた番号を返す。それを、 えー、まあ、ずらすというのを、えーまあ、メソッドにまずしたいで、その K が分かったら、その9の場所に移ると。この9は前に動かして詰めましたから、じゃあ、この9の場所に今度はこの7を戻せば出来上がりというわけですね。実際にここで見てみましょう。まあ、18は1個ので出来てるとして、13もやります。 そうすると、18は13を切るから、前に詰めて、13はここに持ちます。次は12ですね。え、これ12を取り出して、18、13を止めて、え、もう一番先頭まで来ましたから、それ以上動かせません。そこに、え、12を入れます。次は15ですね。15を取り出して、18を詰めて、その次は13でしたから、13はもう12より小さいので、15より小さいので、ずらしません。と、ここが空いたので、ここに15。 これを繰り返していけばできるわけです。で、このずらすときですね。後ろにずらす場合は、後ろから順番に、この3をここに、次に2をここに、次に1をここにというふうにずらさないといけます前の方からずらしてしまうと、1をまず隣にずらしちゃったら、この2はなくなって1になってしまう。 後ろにコピーしていくと全部1になってる。だから後ろからずらすということが大事です。さてでは演習2ですから、えー、また、えー、まあ説明した単純総2本のアルゴリズムを作っていただき、うん、ます。配列 A の位置 i が空いているものとして、えー、i より前にある x より大きい要素を1つずつ後ろに詰めていき、最終的な空きの位置を返すメソッド、シフトラージャー A, I, X を作りなさいで。A っていう配列の I 番目が空いてる。X よりも大きいものを全部ずます。すべての値が X より大きければ、全部集めて1、1,0 の空ければ0を返します。ただ複雑されることを確認しまする。これができたら、これを読みながら、単純挿入法で配列を整列するメソッド、インサーション相当を作ってください。そのアルゴリズムは先、こちらは疑似コードがありますね。まあ、やってみてください。 次は、整列アルゴリズムの計測のですで。次の段階としてはですね、整列プログラムがいろいろできたんですけども、その性能を比較したいね。そこで時間を計るという問題に取りまむ。バ、まあ、ブルソートと単純選択法、単純挿入法の3つがあるんですけども、データ量を分化させて時間計測を行う。で、データは、今は5つとか、8つとか、それはでいいんですけども、 もっとたくさんないと計測にならないので、乱数を使って N 個の長さの乱数の配列を作るというのを用意しました。ランドアレイ。ランドアレイ N というのは N を指定すると、N 個の要素からのある配列で、それぞれの値はランド、乱数を使って0から9999までの範囲でランダムに作り出しなさい。ですから、例えばランドアレイ U というと、 0から9999までの範囲ですから、こういうふうに様々な値ができます。もっとたくさんですよ。まあ、1 0の値がご覧になね。じゃあ、次にですね、時間計測をするためのメソッドも見ていきましょう。これはですね、計測したい内容を実行するブロックを受け取ってどうするすか。裏手はどういうかというと、ベンチっていうメソッドなんですけども、 ベンチの後ろにはブロック、do,end を指定します。この do,end の中に測りたい処理を入れておくと、この測りたい処理を実行するのに、どれだけ時間を使ったかというのがわかるんです。その処理のやり方ですよね。t1 イコールプロセスタイムズータイム。これは t という変数に、現在 CPU を使った時間数を取り出してきて入れます。 次のイールドというのは、この測りたい処理、do end の範囲を実行します。で、実行が終わったらもう一回 CPU 使用時間も調べます。そうすると t と t の差っていうのが、このイールド、つまりこの測りたい処理を実行している間に使った CPU の時間。なので t 引く t 1を返すと。そういう形になっているわけです。 じゃあ、実際に、例えばバブルソートでやってみようと思いますけども、イコール、アンドアレイ、1000個の要素を作って、それから、ベンチ、ドゥ、バブルソートエー、エンド。そうすると、0.11 秒で1000個の整列が終わったと。じゃあ、1000本2000にしたらどうでしょう 2倍になると思いますか今度は 0.49。だいぶ時間を増えましたね。演習さんですが、さまざまな整列アルゴリズムについて、データ数 n を変化させて、n と使用時間の関係を検討してください。なるべく自分が作ったプログラムを一つ以上含めてください。さて、えー ここでバブルソートと単純選択法と単純挿入法の3種類を実際に作ってバブルソートを行いますけども、時間を測ってみました。データ数を1000から2000、3000と増やしていってですね、バブルソートは 1.2 秒が 4.9 秒、11.1 秒。単純選択法は早いでしょ。0.3 秒だったのが 1.2 秒、2.7 秒。 単純相乗には間ぐらいですね。3 0 3 7から 1.53 から 3.44。ただ、どれもですね、これを見ると、倍、3倍にしたときにかかる時間が4倍、9倍ぐらいになってるんですね。だから、かかる時間は、このサイズの事情に比例しているものと。そうするとですね、例えば、 データ数を今、1000でた。これを100万、100倍に10万か。100倍にした時の使用時間は、単純選択法で今 0.3 秒ですね。100倍にすると、かかる時間は1万倍ですから、50分。だから、かなり時間がかかるようになるわけです。